皆さんどうもこんにちは今回ですねこちらゼウスチャレンジノーコンの全能神まあゼウス降臨ですねで俺がプラス10倍のイベントで紹介している編成をご紹介いたしますこれは割とね無課金の方でも組みやすいんじゃないかなと思いますただね難点としては最初からずっとこちこちでできるとかじゃなくて一旦だけ貯める必要があるんですよそこからほぼポちポちなんですけどはいそれでは見ていてください挑戦いたします まず一旦ー止めますそしたらこれを打つんですよここからもうポチポチですあんまりねストレスは感じないですね若干ねやっぱ遅いんだろうとは思うんですけどそんなに1本ンボ消すだけですのでそんなにすごい遅れを取るとかいうわけではないですねでこれ確実に落ちるんでまあそもそもいいんじゃないかなというのもありますよね これだと、ね、そのガチャゲンガチャゲンじゃないっていう言い方にはなってしまいますけど二体ほどねあじゃあ3体かそっか三体全部無課金で取れるっちゃ取れるまあまあそういう表現あんまりしたくないのであれですね正確に言うちょっともう一周二周しましょうかはいできるだけねあの攻撃しないようにしたいですね でえー、使いいますで死ぬことはないので、ね、今みたいに全員食らってもあれなんで。ただこれ別にあのこういうので周回してるっていうだけなんで何て言うんですかねこれをずっと長くやる必要もないかなと思うので。 まあ、この辺でね、お開きにしてもいいかなと、まあ、そんなに動画長くするようなもんでもないと思いますんで、えー、これで終 わ, 終わろうかなと思うんですけれども、1周時間効率も良くて、たぶん1分弱で、えー、確実に4個というところで、かなりいいかなと思います。それでは、ここまで動画見てくれても皆さんありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。